長瀬角7月クールの学園ドラマで主演とを確か日本テレビに問い合わせるもご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございます長瀬角が7月の日曜に放送されるドラマで主演を務めるという彼の代表作になるという期待も15日 グループ初の全国ドームツアーを完遂したキングピス。メンバーの長瀬角は7月クールの学園ドラマで主演を務める方向で話が進んでいるという。この作品にはある期待がかかっていて、近く旅賃、役で親しまれたキンプリは4月2日から福岡、大阪、東京、愛知の全国4都市で初のドームツアーを開催。 5月15日の愛知公演を終えて、見事5人で優秀の美を飾った。そんな勢いのあるグループの中で、長瀬は俳優としての活動が好調だ。21年の NHK 連続テレビ小説、お帰りもね、でヒロイン清原かやの優しい幼馴染及川良役を演じ、視聴者から、旅賃、として親しまれた。 今年1月には、和毛門から長崎通訳異文から NHK で NHK ドラマ初主演にして本格的な時代劇に挑戦した。近く日曜夜のヒット枠、かあるテレビ局関係者は、すでに長瀬は次の作品が決まっていると話す。7月クールの日曜日午後10時半枠の連続ドラマで主演を務める方向で話が進んでいるそうです。 現在放送中で何わ男子道江俊優さん主演の近代一少年の事件簿や昨年10月から今年3月まで放送された真犯人フラグなど話題作を次々出している枠です。テレビ局関係者、ヒット枠での主演作はどんなストーリーになるのだろうか。たくさんの不良が集まる高校を舞台にした学園ドラマだと聞いていますよ。 長瀬さんは19年に日本テレビで放送された高校を舞台にした俺のスカートどこ行ったで影のある生徒役を演じ業界内でも好評でした前でテレビ局関係者。四角学園ドラマでブレイク傾向道への近代一少年は言わずと知れた学園ドラマ。長瀬は彼からバトンを受け取る形になる。 ある芸能事務所関係者は、学園ドラマはこんな、期待、があると話す。ジャニーズが出演する学園ドラマはタレントのブレイクにつながる傾向がありました。05年の、国戦、日本テレビ系、では、キャトタンの亀梨和也さんと、元メンバーの赤西仁さん、同年の、花より男子、TBS 系、で、嵐の松本潤さん、07年の、 探偵学園 Q、日本テレビ系、では平成ジャンプの山田涼介さんなど、いずれも彼らが大人気になるきっかけとなりました。長瀬さんも、今回のドラマで同じ道をたどるのではないでしょうか。芸能事務所関係者、四角日本テレビの回答は、代表作になる可能性を秘めた7月クールの学園ドラマ。 日曜日の午後10時半の放送枠で、長瀬が主演を務める方向で調整しているのか。日本テレビに問い合わせたところ、お話できることは現在ございません。日本テレビ宣伝部、とのことだった。長瀬がどんな演技を見せるか目が離せない。取材文、シラビーハングシーアイルジューサイト総人。